you、mm -hmm. タタヤ、どこに行ってんじゃもたうととう、こききてとととてて あ, ありがとうございます。 アタマンタクトウトウエとンアトナガミキセかウアダつンコガんウノロウアトノショか あーまい、ね、あ、まねたけってかかかななんくい<笑><笑>かわいい。 あと私たちこでので、ここで食べているので、ここで食べているので、ここで食べているので、ここでていいい てからここへ行っていえなかやま。 a I'm going to go to the house and g a to the house. i e going to go to the house and go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the h o u e I'm not g o n g to be a o do that. I'm not o i e あげる。 野生動物、野生動物、野生動物も保護したら、か可愛い可愛いいて、野生動物は保護して、学、ま、ぶ、あのことを言って、ね、丁寧に。 来るなイナイナイナイナイナイナんナイナイナイナイナイナイかイナイナいナイ赤ちゃん。え？イナイナイなイナイナイナイナイナイナイナイナイナイナイナイナイナたナイナイナイナいたんじゃない？おイちゃナイナイナイナイナイナイナイナイナイナイ タヌキの赤ちゃ ん, うどうするんだろうお母さんがおちゃの赤んん母さんはどこに行ったんだよでも冷たたくなってね、うん、んミルクだおおおさささんんはとても、ね、お母さん母母、ね、い お母さんさ、ん楽しいよ。 どっかから落ちたってある なぜならば、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごいん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ご 育てたってうのもう あ, あててないですか死ん力持ちだったんじゃないですかな。 景色いいやんわーす ご, ーすごーい甘<笑><笑>、ま、かったここはぬ赤毛ここはあきめ。 パープコーボーイ 「おここへいたんと出てこない」「あわわみアップラス」ヤヤ「はややきを」 何しててたの何たの見つけとけばよかった。 ののれこれででいいすすかその犬の犬大丈夫、はい、知られますあ素晴らしい犬の あ, のコナミの、ね、あ, あ離乳食か。 猫用、えー、あこういうのがある。あ、哺乳器もある。ちっちゃいのじゃないとダメ猫とかならいいね。ねなるほど。このぐら い, にやる い, いのうち。すっごいちっちゃくなるザル、普通に早いから。これは。れね、多分、これがいいかな。二個ぐらい買っとく。 七十度のお湯で作らないと。人肌ぐらいとかって言うけど、違うよね。十ミリリットルやつ。おっぱいだよ。おっぱいって思っておかれる。ね、うん、これもうちょっと固くないとあ危ない。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 感觉跟金金就跟跟干够感觉跟跟金金就跟干够感觉跟金金就跟干够